えー、骨盤調整トレーナーナの村井由紀子です、えー、今日はですね、更年期症状の一つであるホットフラッシュがとても改善されるこの肋骨を、こ, この、ね、肋骨を開くポーズをご紹介していきたいと思います。 家にいる時間が長くなるとどうしてもこうね肩が中に入って肋骨が縮まって肺が広がらなくなって呼吸が浅くなるそして自律神経のバランスが不安定になって更年期症状がひどくなってホットフラッシュが起きる息切れ動機が起きるということにつながっていくのでここをねしっかりとほぐしていきたいと思います。はい、それれでででではタで、ね、タオオルルご用意いいいいいたただだければと思います何でもいいです何もったらで肩幅で持ってい ででお尻でマットを押す力で、ちょっと拳を上に持ち上げましょう。肘なるべく伸ばしますね。で肩は下げていきます。このままで。吸って、鼻から吸って、口から吐きながら気持ちいいところまで右に倒れましょう。でこの時、頭が腕に倒れないように、ちょうどいつも頭が肘腕の真ん中に来るようにしていきますねで。お腹の力で鼻から吸って起き上がります。で口から吐いて、左。 気持ちいいいいとこまででいいですよ吸って真ん中、吐いて、右。吸って真ん中、吐いて、左。鼻から吸って真ん中、口から吐いて、右。鼻から吸って、口から吐いて、左。今度ちょっと違いますよ。鼻から吸って真ん中。今度、口から吐いて、 右に来たら前を通って、左まで来て、おへその力で起き上がりましょう。吸って、真ん中。反対いきますね。口から吐いて、左から前を丁寧に通って、右まで来て、吸って真ん中。口から吐いて、右から前を丁寧に通って、右まで来て、左まで来て、吸って真ん中。吐いて、左から前を通って、 右まで来て、吸って真ん中です。ラスト行きましょう。吐いて、右から前を通って、左、吸って真ん中。吐いて、左から前を通って、右まで来て、吸って真ん中です。はい、そしたら、手い一番外を持っていただいて、吐いて、骨盤今度倒して、両手前。骨盤ね、こうやって、 倒して背中、C の字、なるべく腰丸めていきましょう。はい、吸って、起き上がって、骨盤も立てます。吐いて、気持ちいいところまで腕、後ろに。気持ちいいところまででいいですよ。で、吸って、上、口から吐いて、前。骨盤しっかり倒します。背中丸くして。吸って、骨盤立てて、両手上。口から吐いて、気持ちいいところまで後ろです。吸って、上、吐いて、前。 吸って、上、吐いて、後ろ。少しずつ腕は後ろに行ければ行きましょう。決して無理しないように。吸って、上、吐いて、前。骨盤しっかり動かしますね。吸って、上、骨盤立てます。吐いて、後ろ。もうちょっと行ければ行きましょう。でも決して無理しないで。吸って、上、吐いて、前。あースと行きましょう。吸って、上、 はいて後ろ下まで行けちゃえば行きますが決して無理しないようにしますよ吸って上、ね、吐いて前ですはいで、えー、こうやって胸の前しっかりと開いてここのね肋骨のところもしっかりと開いてえー、針がしっかりと膨らむようになったかと思いますえっとこれ毎日続けるとこのね この脇腹あたりもすごくすっきりしてくるし姿勢がねこうどうしても背中丸まりがちな姿勢がだんだん良くなっていくのでぜひ毎日、えー、繰り返してやっていただけていただけたらなと思います、えー、とこちらのチャンネルでは、えー、産後から更年期前後の女性の、えー、体の体調の整える頻度、えー、だったりエクササイズだったりご紹介しているのでもしよかったらチャンネル登録お願いしますそれではありがとうございました